最終回まで見たい冬ドラマランキング3位は井上真央佐藤健松山健一百万回言えばよかった2位は草薙津し罠の戦争への戦争トップはご視聴ありがとうございました素早く最新情報をもらえるようにチャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたしますありがとうございますドラマ情報ウェブマガジン TV マガが最終回まで見たい冬ドラマランキングを発表しました。3位は俳優の井上真央さんが主演を務める連続ドラマ、100万回言えばよかった TBSK 毎週金曜午後10時。愛する人を亡くした主人公相馬優衣、井上さん、幽霊となって優衣を見守る鳥の直樹、佐藤健さん、幽霊とコミュニケーションを取ることができるオズミ城。 松山健一さんの3人が織りなすファンタジーラブストーリーです。シムーン・ギョンさん、お笑いコンビ、インパルスの板倉敏幸さん、春風亭昇太さん、荒川良返しさんらも出演しています。2位は、俳優の草薙剛さんが主演を務める連続ドラマ、罠の戦争、関テレフジテレビ系。愛する家族を傷つけられた主人公銀秘書の和室通る。 草薙さんが、知略を尽くした鮮やかな罠であしき政治家を失脚させるリベンジエンターテインメントです。井川春香さん、杉野陽明さん、小野花林さん、小沢幸義さん、高橋克典さん、片平渚さん、岸辺和典さんらも出演しています。1位は、俳優の安藤桜さんが主演を務める連続ドラマ、ブラッシュアップライフ。 33歳独身の主人公近藤浅見安藤さんがある日産婦人科のベッドの上にタイムリープし赤ちゃんから人生をやり直す様を描いています夏穂さん木南聖佳さん染谷翔太さん松坂通りさん黒木花さんらも出演しています TV マガはドラマ口コミサイト TV ログうちのウェブマガジンランキングは TV ログを運営するワンダースペース。ワンダースペースが10ケラ50代の男女150人を対象に実施したアンケートを集計したものです。オトナンサー編集部。ご視聴ありがとうございました。これからも一緒に応援していきましょうね。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。